ございます。今一度お願いしたいと思います。はい、どうぞ。のぶしれです。2回目のエブとなります。え2回目は代表の3歳のお子さんも一緒に踊るので、温かいご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。踊り子気をつけ。会場の皆様にレイ。 Thank you. 素晴らしかったなあ。すごい！あおいちゃん頑張ってます。すごいパワーでしたね。はい、はい、ありがとうございました。